はい、皆さん、こんにちは、えー。先ほどね、あの、ポッドキャスト、まあ、同じキャンピングカーの空間でしていまして、えー、石川県にいるんですけれども、めちゃくちゃ暑いということで、今回は窓全開で、えー、お届けさせていただきます。ちょっとね、えー、外でアイドリングしている人がいるので、アイドリングって車をね、えー、エンジンかけながら止まっている人がいるので、多分みんなも暑くてクーラーかけてるんだと思いますけれども、あのちょっと騒音が入ってるのかなまあ、でも、ノイズキャッスティング頑張ればいけるかな。 という感じでお届けさせていただきます。えー、早速、えー、お便り読んでいこうと思います。いつもサロンと YouTube 見てます。大川さんの考え方がとても好きで参考にさせていただいてます。私は就活をこの間までしていて、無事内定をもらうことができました。しかし、今になって新卒で就職する必要ってあるのかなと思うようになりました。大川さんは新卒についてどのようにお考えですかというお便りですね。えー、サロンメンバーさん、あ、いつもありがとうございます。本当に。えー、そうですね。 これの結論から言うと、うーん、なんて言うんだろうな。僕は全然なんかいいんじゃないですかって感じです。あの、就職する高校でも。ってなん、なんでこういう結論かっていうと、結局その正解なんてないというか、自分の、まあ人生の価値観に合わせた、うーん、なんて言うんだろう。 生き方があるると思っているので誰かの、まあ、僕がね、言ったことを参考にして、えー、就職するしないじゃなくて、自分が信じた道を切り開くってことが本質だと思いますので、あのー、そういう結論です。あの、例えば、なんでだろうこ、なんでこういう結論になったかっていうと、あの、僕も、その、やっぱスティーブ・ジョブズとか、イーロン・マスクとか、孫正義とか、アマゾン・ジェフ・ベゾスとか、いろんななんか、ね、世界に並たる企業を作ってきた人たちの、 価値観に触れて、えー、勉強しようとするんですけれども、なんかみんな違うんすよ。やっぱり。例えばめちゃくちゃカリスマ性のある経営者だったりとか、全然カリスマ性はないけど、組織の、あの、なんて言うんだろうな、経営力がすごいみたいな。まあ、組織として強くなっているみたいな人とか、まあ、大学卒業で、まあ、大きな企業を築いた人もいるし、 全然あの、会社員やって辞めてから大きくなった人もいるし、本当にいろんな人たちがいるんですよ。だから、成功の、まあ、道なんて、成功のその、正解なんてないんだなと思って。結局は自分が信じた道をどれだけ、えー、進めるかが、えー、その、なんて言うん自分が求めている、まあ、夢がね、達成できる一番の、まあ、方法論だと思っているので、あのー、まあ、 このね、就職するかしないかの結論に、僕の意見に関しては、僕の場合はもう好きなことが決まっていたので、就職しなかったんですけれども、やっぱり就職するってことは、えー、社会経験で、本当にね、大きな企業、小さな企業、いろんなね、あのー、なんて言うんだろう、会社に触れるってことは、やっぱり視野を広げるって観点でもすごく大事なことなので、えー、ぜひ就職してください。せっかく受かったんだったら。はい。 そういった感じです、はいえー、と今回なんですけれどもどういったテーマでお話しするかと言いますと日本一周終わったら何したいという感じでね、えー、お話ししますいややっぱりねこの今あれですよ配信してる日が配信してね収録してる日が8月3日、えー、月曜日になっていましてちょうどね僕たちが出発したのは7月の5日なのでまあほぼほぼちょうど1ヶ月経ったと言っても過言ではない え、状態になっています。この1ヶ月経ってね、まあいろいろありましたよ。最初北海道から行って天候が優れなくて、なんかちゃんとコンテンツ取れてなくて、ちょっとね、危機感を覚えたりとか、でも無事配信して、えー、多くの人に、 コメントいただけて、ああ、よ、人安心だなーっていう感じもするし、あとは、まあ、1ヶ月間ね、同じチームメンバーといるので、なんて言うんだろうな、すごいなんか面白い感覚ですよね。常にずっといるから、やっぱり口数が減っている時もあれば、めちゃくちゃテンション高い時もある、その、なんて言うの、要因とかを自分の心の中で研究するのも、やっぱ人って面白いなって考えながらも、まあ、あの、楽しい日々を送っているんですけれどもね。あの、 まあ、そういった状態が、まあ、1ヶ月間続いて、残り1ヶ月、まだあるんですけれども、日本じゃないや、日本一周終わって、お台場に帰ったら、じゃ何したいの大川っていうのを、ちょっとね、カジュアルな形で皆さんにお伝えしたいと思います<笑>。えそうですね。何したいかっていうと、やっぱりまず最初は、まず最初はですよ。 これあのトランスインクの会社のメンバー聞いてたら、それちょっと実行しましょうね、まず。まず、会社のメンバー、集まれる人がしっかり集まって、バカ酒飲みたいですね。もう、ベロンベロンに。日本一周前、結構ベロンベロンに酔っ払ったんですよね。その記憶はあって、まあ、それを超えるような。 日本一周でだいぶ、今回ね、サロンメンバーさんからギブをね、いっぱいもらっていまして、酒帳もらったんですよで。酒ほぼ毎日のように飲んでいて、まあそういった、なんて言うんだろう、僕たちの酒の能力値が多分めちゃくちゃ上がってるんですよ。なので、まあなんか、あの、ね、お台場の方で、えー、主語をぶってる竹森くんとかね、あのー、まあ、古典パンにちょっと懲らしめたいと思ってるんですけれども、<笑>まあなんか、そうですね、まずなんか、 まあ飲みたいっていうのは別に飲まない人もいるんですけれども、まあ結局そこの本質は、まあなんか、やっぱりね、トランスインクっていう会社を創業してから、まあ今に、2年ぐらい経つんですけれども、まあ本当にいろんなね、なんか仲間がジョインしてくれて、徐々にね、規模も大きくなっていると思うんですけれども、やっぱりファミリーじゃないですか。なんて言うんだろうな。 これって会社でねファミリーじゃないチームだっていうネットフリックスのね創業者はそう言ってるんですけれどもやっぱり今のこのスモールな状況は別にファミリーでいいかなと思っていてここから、えー、どど徐々にその何て言うんだろうな関わる人が増えていって僕の目が届かない人たちも入社することによってそれはある種その なんて言うんだろうな、プライベートすぎるとスケールはないと思っているので、あの、その時はその時で会社のそのカルチャーを変えていかなければいけないんですけれども、現時点でやっぱり創業メンバーとか、まあ、ね、その時か創業時から常に関わってる、まあ、人に関してはやっぱりその家族的な思い入れがありましてですね、なんか、ね、そいつらと飲みたいな、みたいな。まあ、家族と飲むみたいな感じですよ。 ほんとそういった感覚が今ありまして、もちろんね、家族のみんなと会って、ね、猫、ね、ちゃん、テスちゃんもいて、あ、ちなみにね、テスちゃん、あの、お母さんが今 SNS 運用してて、僕がね、毎日テスちゃんのこと見たいからアップロードしてってアップロードしてもらってるので、カリカリテスラ、アットマークカリカリテスラで検索していただければ、僕の息子が出てきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。 で、そうですね。そのカリカリテスラちゃんの話じゃなくてですね。あの、そうです。まあ、帰ったら、トランスのみんなと、とりあえず飲みたい。で、それが、あ、それ、終わったらもう一回やりたかったのが、まあなんか、や、まだ役員には相談してないんですけど、役員でなんか、ちょっとバーベキューぐらいしたいな、みたいな感じで思ったんですけど、これ多分、めちゃくちゃ酒飲めば別にそれでいいや、ってなるかもしれないんで、まあまた別を、別のね、 えー、機会になんかご飯でも行こうかなって感じですね、役員とは。やっぱり2ヶ月間ね、オンライン上でコミュニケーション取って、まあ本当にそのフェイストゥーフェイスで話したいこともたくさんあって、まあ気づきがある意味あるので、気づきがたくさんあったので、もちろんね、日本全国もあってさ、だって、まあ石川県ですよ。石川県ってどんな街か知ってる人なんて、東京だけにいる方って絶対わかんないじゃないですか。そういう一つ一つの気づきを、なんかこういうね、 いろんなところに来て感じたことってのは大いにあると思っていて、その、えー、人間の本質的な気づきってのは間違いなく会社の事業に生きてくると思うので、そういったのはやっぱりね、気づいたこととか、これから頑張っていきたいところはやっぱり共有して、まあ大きくなっていきたいとは思いますね、普通に。はい。まあ、それが日本一周終わったらまずやりたいことかな。えー、まあ会社のメンバーと飲む以外に、えー、やりたいことで言うと、 なんだ、つうは、テスちゃんに会いたいよね。やっぱり。なんかね、この感覚って初なんですよね。今まで、ペットを飼ったことがなくて、で、本当に猫ちゃんがちっちゃいの頃からずっと欲しくて、まあ今の時期になってようやく、まあ、あのー、一緒にね、住むことができたんですけれども、もう可愛くて可愛くてしょうがないです。もう可愛い。もう、抱っこして一緒に寝たいぐらい、もう、マジで息子ができたような感覚と一緒ですね。本当に。可愛い。 まあ、この僕の可愛さ、可愛いと思う、カリカリテスラちゃんぜひ見てください。<笑>まあそんな感じ、ちょっとブレブレなポッドキャストだったんですけれども、あのー、まあトランスサロンではね、トランスサロンの勧誘になってしまうんですけれども、最終的に。てか、いつもそうですよ。僕はやっぱりトランスサロンっていうこのコミュニティがもう大好きで大好きで仕方がないし、まあそういった環境、誇れるような、なんていうの、環境を作ってないで、一人前のやっぱ、 ビジネスマン経営者クリエイターとは言えないと思うんで、もうこのトランスサロンっていう環境はもう誇りに思ってますよ。でそういったね、環境の勧誘を毎回ポッドキャストでやらせていただくので、うざがらないでください。はい。まあそういったトランスサロンでは、本当にいろんな、なんていうんだ、動画好きが楽しめるような環境を整えていますのでね、今、あの、絶賛初月無料期間、1ヶ月間無料なので、えー、ぜひ遊びに来ていただきたいというふうに思っております。それでは皆さん、今日もね、えー、お仕事頑張ってください、皆さん。 あとは勉強とかね。はい。チリツモです。毎日のチリツモで、えー、将来につながると思いますのでよろしくお願いします。それでは皆さん、また明日